事務所の副社長と子会社、ジャニーズアイランドの社長を務め、シクストーンズとスノーマンという次世代の主力をデビューさせてきた滝沢の電撃退社で芸能界に潮流変化が起きている。芸能記者は滝沢の退社劇をこう振り返る。シクストーンズとスノーマンへの管轄はデビュー後に滝沢さんがトップのジャニーズアイランドからジャニーズ事務所本体に移管。 アイランドの業績の柱でもあった両グループを取り上げられてしまっては滝沢さんが不満を漏らすのも当然かもしれません。裏方に転身後の滝沢さんの評価が高かったのは事実です。コロナ災いにおいて舞台を生配信したり、グーズをオンラインで売ったりしたのも滝沢さんが以前から準備していたせいか。そのため、突然の退社には非常に驚きました。 スポーツ紙記者も、ジュリー藤島慶子社長と滝沢さんは、担当する業務こそ異なりますが、意見が合わないと聞いたことがありましたが、まさか、とこぼしていた。そして、11月5日に起きた第2波波、2018年にデビューしたばかりの、キングピンズキンプリ、メンバーの平野市二25、岸優太二27、神宮寺ユ太タ25が脱退し、順次、 ジャニーズ事務所から退社するという発表だった。23時過ぎの発表は非常に予想外。通常は滝沢さんのジャニーズ事務所退社のように新聞長官の時間帯に情報解禁となることが多いんです。そう考えると今回の発表がただごとでないことだと予感させました。前で芸能記者、週刊誌記者はこう話す。 滝沢さんの退社と近い時期の発表にはなりましたが、それと今回の3人の退社は関係ないと聞いています。しかし、なぜこういう決断でまとまったのかの話は詳しくは聞こえてきません。突然の発表にメディア側も対応に苦慮した。実は、発表から7時間後に、 時代の城島茂51がメインパーソナリティを務める週刊ニュースリーダーテレビ朝日系が生放送された。番組内ではツイッターのトレンドワードランキングが発表され、キンプリが1位にランクインしたが、同番組で大社のニュースが取り上げられることはなし。 時をメンバーの脱退に対し何もできなかった城島さんに金プリの脱退劇のコメントを出させるのは避けたかったのでしょう。金プリの冠番組、キングプネスル。日本テレビ系はファンの収録参加の募集を中止することに。11月10日放送のラジオ番組。 キング・アンド・ピス・長瀬角のレディオ・ガーデン文化放送も内容を一部変更しメンバーの長瀬二23自身が涙声で今回の経緯を語ったあまりに突然の発表で退場理由について様々な憶測が飛び交いましたそんな中長瀬さんはラジオでいろんな憶測に惑わされて落ち込んで泣いてというのは見ていてこっちも辛いよね と呼びかけつつ残る決断ができたのは皆さんの存在があったからとファンに対する感謝を伝えていました。どこまでもファンに寄り添う内容でしたが改めてメンバーの口から敬意を説明されたことでメンバー脱退という現実がファンの心にのしかかる辛い放送でもありました。前で芸能記者。 ジャニーズ事務所の公式発表によると、滝沢の副社長退任は9月中旬に本人から申し出があったという。金プリ3人の脱退は海外での活動を目指すメンバーとその他のメンバーで方向性の違いが生まれ、2021年から話し合いを重ねていたとされる。 ただ滝沢さんの退社について、日刊スポーツは円満退社だったと報じた一方で、スポニチは滝沢氏は弁護士を通じて退社の意思を申し入れたと報じたように別方向の情報が混在しています。キンプリ3人の脱退も、発表前まで音楽番組に生出演していたのに、発表後に予定されていた収録参加が中止になるなど、 突然感が否めない状況がありました。滝沢さん本人からはコメントもなく、金プリも残留組の長瀬さんがラジオで敬意を話しただけ。かつてないほどジャニーズ事務所に対する煮え切らない空気が蔓延しています。前で週刊式者。とはいえ、早くも滝沢が次に動き出したのも事実だ。 11月7日に滝沢秀明を名乗るツイッターアカウントが開設され、後に本人のアカウントだと確認された。フォロワー数は11月15日現在247万人以上になっている。 2022年5月に漫画ハンター、ヒケイクルーハンター、作者の戸賀しよしひろさんがツイッター解説から1日でフォロワー100万人を達成したことが話題になりましたが、滝沢さんはそれに匹敵する驚異的なフォロワーの増加でした。現在、ジャニーズ事務所所属のタレントで、カンジャニエートの大倉忠義さん。 国分太一さん、三宅健さんがツイッターの個人アカウントを解説していますが、3人のフォロワー数の合計より、滝沢さん1人のフォロワー数の方が多い状態です。どう滝沢のアカウントにいち早く反応したのが、ジャニーズ事務所を退社していたやめジャニたちだ まずは、元キャットタンで2014年に退除した赤西仁、38が、11月7日の14時過ぎに、魔女の条件見たよ、とツイート。続いて、元ニュースで2020年退除の山下智久、37が、ずっと大好きな先輩。そして元ンジャニエートで、2019年に退除した錦戸亮38が、ボス降臨。 と、それぞれツイートした。すると、滝沢氏のアカウントは、これらのツイートをリツイート。こうした動向は、地上波テレビ番組でも報じられたが、やめじゃにたちがテレビで話題になることは非常に珍しい。あるやめじゃにタレントと仕事をしている関係者は、こう話していた。やめだ、のちかなりきついのが地上波が取り上げてくれないことです。 退場しても、ある程度のファンはついてきたけど、それ以上にファンが広がっていかないんです。そう考えると、今回の滝沢の退社は、時代を変えつつあるのかもしれない。実際、ヤメじゃにの赤西は、滝沢のツイッター解説の日だけで5万人以上のフォロワーを獲得し、息を吹き返した。今後、かつての兄貴と一緒に芸能活動をしていくことも考えられる。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 紅白に4年連続出場中で動向が気にされています。今回はあまりに一瞬で騒動が広まり混乱を極めた。それもジャニーズが制御できないレベルの混乱だったと思います。ティアラ、キンプリのファンにはもう生放送などで5人を見られないのではと不安を抱いている人も多く年末恒例の ジャニーズカウントダウンライブなども含めた出演の有無でまた疑念が渦巻くこともスマップ解散時のように確一的な対応をすることは難しいのでは前で芸能記者今回の騒動の真相は本人たちにしかわからないかもしれないしかしこの2週間だけで芸能界を大きく動かしたことは間違いないスモートフラッシュご視聴ありがとうございました